お客様、どうしたいうーんいつも通りでいいよそれじゃつまんないじゃあおまかせでわかったうんうんーできた小林かわいい<笑>ちょっとかわいすぎかなごめんちがうのお願いわかったんーんーできたこれもかわいい これもちょっとわかったできたトール様とおそろい似合う、あ小林かわいいこれはトールだから似合うんだよ別の髪型にだめえ今日はそのままにしてえぇだめ う, う